皆さんこんにちはあなたの運命が手に取るようにわかる運勢が変えられるイーンテソーと題しまして一般に知られてない東洋駅テソーの鑑定方法をお教えしたいと思いますね私が実際街角でちょっとひっそりやってた今まで人にお話ししてきた内容を皆さんに、まあ、少しばかりねご紹介したいと思いますプロの方もちょっと参考にしてもらった方がいいかなはいじゃあお教えにしましょうね あの液手操はちょっと先ほどちょっと図で見たと思いますけど西洋手操とあの細かい部分の表象が全然違いますのでねこの図のように「んダ」「リ」「シン」「ソン」「カン」「ゴン」「コン」と「液八軒」にね合わせてとても複雑なので今日は簡単な一部分だけ、えー、お伝えしますね今回はこの「ダ」と「ゴン」 この1箇所だけを見ての鑑定方法をお教えしますこの。この1箇所を見るだけですぐにあなたの記憶に残っていない幼少の頃の様子が手に取るように分かります。はい、早速あなたの手相を見てください。左手ですね。左手を見ていきましょう。感情線の始まり部分を見てください。 皆さんがユーマー線、お笑い線、喜び線と呼ばれている線、これがあるかないか、それを見るだけです。1本は、1本しかない方は、1本はもうないのと同じと見ます。で、2本目、3本目からユーマー線があると判断します。4本以上ある方については、4本以上ある方については、 感情肩行き過ぎ、まあ、や, るやや悪い手相と判断になります、はい、なぜこの線があるかないかが重要かと言いますとこの部分はあなたが生まれてからだいたい34歳までに笑ったこと泣いたことが記録されているからですあなたは両親の笑顔両親だけではなく周りを取り囲んでいた大人たちの笑顔を見ていたはずですあなたはその笑顔を見て 何かを感じ取っていたはずです安心、安らぎを感じたかそれとも不安、恐怖を感じたかその記録がこの線として現れています、はい、線がある方は無条件に親の幸せそうな笑顔を受け入れた方でない方は親の不安を読み取ってしまった方です あの人は小さい頃ほどまだ歩けない頃ほど自己防衛のための観察能力が備わっているもので親の顔の裏にある感情を読み取る能力が鋭く動物的なものを持っているんですね。はい、ねあなたの親御さんは幼児期の子供のあなたに向かって「いないいないばあ」とか「高い高い」とか。 おじゃらけたり、まあ、変な顔したりしていっぱい笑わそうといろんな工夫をしたはずですあなたは目の前の親の笑顔を、ね、その笑顔が本心からの幸せを感じ取ってる笑顔なのかそれとも不安を隠しながら演じてる笑顔なのか、ね、あなたは見抜いていたんですね特に母親父親ご両親の表情は大きな影響を あなたに与えていますねでおじいちゃんおばあちゃん周りにいる人たちの顔も不安のない笑顔だったか不安が見え隠れしている笑顔だったのか心の奥底を覗いていたんですね、はい、これからは分かることですがこの線がある方は、ね、この線がある方 親があなたに希望を見てあなたに愛情を注いだことがわかりますしない方これがない方はあなたの小さい頃に親は何かしらの不安と苦労を抱え持っていたんだなということが察知できると思います、はい、いそのことから鑑定する内容ですねこの線がある内で あ, のあなたが生まれもっても、えー、小さい頃から 持っている先天的な人付き合い能力そして人に騙される騙され具合が鑑定できますある方は言葉で人を喜ばせる一緒に楽しむ能力が備わっていますもうユーモア戦そのものの言葉の意味ですね東洋も西洋もまあほぼ意味合いは大きく変化ないです 親からの深い愛情の笑顔を感じたからそういう能力が身についたんですね、えー、で言葉を組み立て人に伝える能力もありますだからですね欠点として注意してほしいのはそのことが、えー、原因でですね愛情と笑顔を受け取ったその原因で人を疑わない信じようとする心が奥底に心の奥底に 備わっているので、あの 人, に人から騙されたり、まあ、人の言葉に振り回されやすい面がありますねこういう方はもう騙される経験を積み重ねて反省を繰り返す定めにあります、はい、自分を守るためには人を疑う心人には人は嘘をつくんだということを知りましょうね本音と建間を見分ける方法を知る必要があります はい、今度はない方ない方は人を注意深く見る能力がありますこの人は人には裏表があることを本質に知っていますねあのユーモア性ある方より相手の感情を察知できる方ですのでそれが失敗を間にかけやすい欠点も作ってますね 観察能力があってうぬぼれやすいです人を簡単にですねこの人はこういう人なんだと決めつけ勘違いしやすい傾向にあります、えー、人間関係がもうギクシャクしやすいというね、早とちりしやすいというのことがよくあるので人をすぐ判断せずに人を信じるね、そういう努力を求められてくる運勢があります 人間はですね、子供の時と違って、成長とともにこの動物的直感は消えていくものでもう、そういうことを分かっていかないといけないですね、今の自分の人の見る目は少し間違っているということを知る必要があります。はい、でもですね、人の話を聞く力相談役になれる能力が元来あるので、人の話を素直によく聞く姿勢を体得した方がいいです、そういうコミュニケーションの勉強ですね。 もしユーマー線の名の通り人を笑わせたい喜ばせたいと思ったら言葉ではなくてですね、手振り身振り体を使う技法が悩まずに簡単でいいでしょう体を使うことで人に感動を与え人のために役に立つことができますさて4本4本以上ある方ですがこれは成長段階で刻まれる線でして だいたい成長期あたりから作られていくようです。この方は親や周りの人たちのあり方を知りなんとか親孝行役立ちたいという思いを持っている方ですね表には出ないですけど心の奥底に何か引っかかっている自分の自分に対する苛立ちなんか解消できない悔やみの感情を引きずっている方が多いですね。 一, 一つのことに自分をがんじがらめにしてしまう傾向が強いです ね, ね自分にはもう全く関係のないトラブルを背負い込んでしまう危険が常にある方です何かし楽しめる趣味を探していいですねで今度は右手を見ていきましょう右手右手 同じ部分ですね。右手に関してはあの自分の意識により成長を記録させた内容ですので変えようと思えば変えることができる、ね、反省する情報を見るための材料となります右手は左手よりこの線の刻みが少ない方が多いはずですなぜかと言いますと幼少の頃から培った感情に関する記憶 あの事柄は左手に強く刻まれてですね右手は順序立てて物事を見てきた成長段階で経験した事柄が記録されているからですあの考えや感情が変化すれば早くに変化が起きる場所ですねここにもあのはっきりしたユーモア線ある方は 右手しかない方よりかは人を喜ばせる楽しませる能力が人 一, 一倍ありますですけど不容易に感情がつ感情が強いためにさらに容易にもう騙されやすいですね他人と気持ちを共有したいという思いも強いために感情にもう流されやすく失敗しやすいですねでお金ですね不応層な お金を持ってしまうと一般常識からはみ出しやすい生活したがるので浪費で大失敗となりやすいです右手は1本だけでも浪費に注意なんですけど、まあ、3本まではなんとか失敗を経験すれば強制できる、ね、許容範囲ですで4本ある方 ももう何度失敗しても身につかない方です周りの、ね、愛情ある方からのサポートがとても必要となりますねはいいかがでしたでしょうかこの「だ」ねこのユーモア線の部分だけでもこの線があるかないかただこれだけですのことがね見るだけでこれだけのことがわかるんですね あの他にもかかりやすい病気その人がサブシガリアかどうかで我慢強いかそういうのも分かるんですけどまあここでも話を止めたいと思います運命を変えるためには忘れてしまった運命をまず知ることですどういう愛情をそして感情を感じたか、はい、どういう愛情をそして恐怖を感じたか その幼少の頃の記録がしっかりと表しています。ダ、ダは喜びと安心、財運、勇気と主女兄弟を表します。次回は財運開きのための指標となるだだとつながりのあるコンについてお話しします。 はい、それではさようなら。